도장을안찍었 네、 이리코약속何かあったらすぐに行って秘密はなしだよあの日から4日私たちのこの狭い世界は。 <웃음> 더니 n 날아나갔다 r a n a k a t a Tachotan Maoga Tashing Guru Ranande. t a 自転車誰かがハンドルに細工してたんだって私知らない名がやったんだろあんた私が事故った時笑って見てたよねそんなことしてない頼<笑>子様候補とか調子乗ってんなよお前すぐに転校しろしなきゃブ<笑> 연극을지속해달라는한원서를제출하는유리코님 で, でも校長当の1年生があんなことになったらだからこそ発表会はやるべきです大切な友達を失った1年生自身のためにそして亡くなられた松沢百合子さんの鎮魂のために スミ先輩がもしかして本当に僕たちの舞台期待してくれてるのかもね瑞貴は続けるつもりなのなぜ百合子様伝説は生まれたのか君は知りたいと思わない私は別に僕は 뒤늦게유리코얼굴의상처를발견한미즈키입니다그 m going to go to the house. I'm going to g ごんね強い瑞木と弱い私そんな関係が固まっちゃうんじゃないかって英子君は強いよただ守らぬだけの存在になりたくない 辛い時は我慢しないで泣いてもいいし甘えてくれてもいいもし本当に逃げ出したくなったら転校したっていいんだからそんなこと言わないでそんなの絶対嫌うんそうだね分かってる 瑞希がやるって言うなら私は協力するありがとうすごく助かる百合子様じゃなくさかさんいらっしゃいどうぞ失礼します 高見さん先生もしかして私のこと好きなんですか え, え何言ってるよかるんですよそういうことなんですよ先生はやり甲子ですもんねそういうことじゃなくてでも矢坂さん大丈夫例のストーカー相変わらずみたいですけど失礼します 曲岸さんだけなんだよね同じ中学の友達から聞いたけど岸さんって前から嘘ばっか言ってるらしいよ猛言癖みたいなでもそんな嘘つくかな百合子様伝説を聞いて目立ちたかったとかあの今までで亡くなられた方っていなかったはずですよね 私たちの調査ではそうです百合子様に選ばれず淘汰された候補者それに百合子様に逆らい天罰を下された者も含め亡くなられた方は一人もいません陰湿ないじめにより自ら命を絶った初代百合子様以外はじゃあ松沢さんは百合子様伝説とは関係なくただ自殺したってことわかりません ですがどんな理由があれ初めて死者が出た以上今までとは決定的に違うこのあとどうなっていくのか誰にも分かりません<音声><音声><音声><音声>何をしているの 松沢百里子さんの死は自殺じゃないと思って調べてます本当に面白いかねなぜそんなことを浅香先輩と違って遺書が残されていなかったことそれに覚悟を決めて飛び降りる人間が悲鳴を上げるのかという疑問自殺じゃなければ松沢百合子さんはなぜ屋上に さあででも想像はできます狭苦しい教室を出て一人で深呼吸したかったのかもそれともただ単に高いところが好きだったのかももしかすると<笑>そんなに怖い顔しないで無理やり突き落としたりしないから松沢さんのように。 ですか彼女は百合子さまに選ばれなかっただけ何を疑ってるか知らないけど私じゃないどうして発表会継続の署名を集めたりしたんですか もちろんあなたのため嘘最近百合子様のことを軽んじる愚か者が多くてあなたの舞台でしっかりとみんなに理解させてほしいのこの学校の調和を保っているのは百合子様だということ それは責任重大だ大丈夫あなたが演劇部で書いた脚本素晴らしかったわあれなら1年生でコンクールの脚本を任されても当然何でもご存知なんですね百合子様に選ばれ百合子様になるというのはそういうことなの知らないことはなく 逆らう者 も, もいない絶対の存在もし私の書いた脚本がお気に召さなかったらその時は百合子様が天罰をいいえその時は 의에니다다무무시무시한경고고를날리리리리유유유유퇴장하는는코코코님입니다겁잔뜩린또다른유리코아나타와名誉あるユリコ様候補から自分を外してほしい。 そう言ってるの は, はい私みたいなゴミクスのような人間には偉大なるメリッ様さまは尊すぎますですからですからかかそう認めたくはないものだけど自らの立ち位置や存在価値をしっかりと自分自身で認識するというのは素晴らしいことだわでもね岸百合子さん あなたがユリコである限りそれは無理そのことおじゃお願いしすさようならお願いしますあんまり拾おうとは。<笑> みんな帰ったのに熱心だねどうぞありがとうございますいただきますおいしい一つ上の姉から教わった特製のココアなんだ どう思ってるんですか百合子様候補者から死者が出たのは本当に残念だけど僕はシェアユリの会の会長だからね百合子様の存在はもちろんその説明できない力も信じてるだから今回のことは何か特別な意味があるんだと思う特別な意味矢坂さんは この世界ってどうしようもなく理不尽だと思ったことはないありますなぜ自分がこんな思いをって思った時僕はそれには何か特別な意味があるんじゃないかって考えるようにしてるんださっき言った姉なんだけど事故でね死んでしまったんだ それから家の中じゃ両親の喧嘩が絶えなかったよ姉を溺愛していた父は母と僕に辛く当たるようになったそれが辛くて母はなぜこんな辛いことが起きるのか僕は考えたけど答えは見つからなかったでもきっと何か特別な意味があるはずだって思ってる そうでなきゃ分かってもらえないかもしれないけどわかりますえっ私今クラスでいじめられててそれに誰かにストーカーされててその上百合子様候補だなんて訳 わ, わかんないことに巻き込まれててあ すみませんわけわかんないとか言って大丈夫何か特別な意味があるかもしれないゆりこ様候補유리코の저주를피할수있는또다른방법을알려주는シーライリ모임의회장유리코様についての知識はコーナー1だと思う前にも言ったけど ゆり子様候補から抜ける方法がある嫌です私転校だけは絶対実はもう一つあるんだ改名うん名前が百合子じゃなければ自動的に百合子様候補から外されるって白百合の会の会長さん随分大胆な提案するのね でもゆりさん本当に親身になって聞いてくれて百合子この学校で必要以上に男子と仲良くしない方がいいようん分かってるならいいけどでね百合子僕にも大胆な提案があるんだ 오하이오미즈키의제안은바로이것반친구들은모두어리둥절하네요오하이오민주키가言って이とおり百合子様の格好をしたら世界が変わったみたいクラスでもいつもと全然違うううん 예사 <웃음> 가나예사가나예사가나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나디어나나나나나나나나나나나나나나 うんお礼なら結構ですよどうしてあんなことを取り返しのつかないことになるかもしれない大丈夫ゆり子は僕が守るから案外似合ってるわね ヤサカユリコさんありがとうございますただ自分と同様の姿勢がユリコがバンガウリはありませんその格好をするには覚悟が必要よ。え今にわかるわ気をつけてね 私もあんなキモいのさ別に仕方でよくない<笑>もしかして百合子様伝説とかにチきってんの<笑><笑>気持ち悪いな見てんじゃねえ 유리코의자료를찾다늦은밤이되고뭔가불길한느낌이드는유리코입니다 그때어둠속에서이상한소리를내며다가오는미스노인데